みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。キレのあるカッティングの秘訣、その5の動画ということで、今までフィンガリングのこととか、ミュートのこととか、ピッキングのこととか、いろいろ細かいことを言ってきましたけれども、今回の動画はこのボールペンを使って皆様の左手のミュート具合をチェックしていこうかなと思います。うまくできていればかっこよく聞こえるし、きれいに聞こえるし、うまくいっていないと雑音が出るしという感じで、ぜひともこれはですね皆さんチャレンジしていただけるとうれしいなという感じでございます。 ボールペンは本当にもう何でもいいです。もう本当にこういう、ね、あのマーカーとかでも構いませんし、なんかちょっとこう握りやすくなっているボールペンとかシャーペンとかでこう膨らみがあるタイプのもあるじゃないですか。あれはちょっと NG なんですけれども、まあこうラバーがついていたりとかしても、まあ普通にまっすぐだったらもう何でもいいです。僕はこのサラサクリップの、えー、リラックマショップで買ってきたリラックマのボールペンで、まあ、今回やるんですけれども、まあ何かしらまっすぐなボールペンを。 用意し て, みてくださいませ。鉛筆とかでも OK です。で、まあ、どんな感じでやっていくかというと、ピッキングをせずにこのボールペンで弦をこう バ, シ バ, シバシバシと叩いてフレーズを弾いていきます。早速やってみたいんですけれども、こんなフレーズをやります。<笑>ほいっこんだけのフレーズ、うまくできるでしょうか。<笑>意外と簡単そうにやっていますけれども、やってみると。 結構難しいと思います。まず、人差し指が6弦の5フレット、そして小指が5弦の7フレット。で、まあ A, のーーでね、A のパワーコードを押さえます。それで、ボールペンで1回弦を軽く全体的にスパーンとこう叩いてあげます。なんかこうぶら下げて、ちょっとこう、ね、ボールペンをまっすぐ弦に当ててあげるような感じです。あんまり傾いたりとか、斜めたりとかすると、全体的にペンが叩けないので、 1弦から6弦まで全体的にペンが当たるよりまっすぐ下ろしてあげましょうこんな感じですでこの時のフォームは小指がお腹で1弦から4弦までを見落としていて人差し指が1弦から5弦までを見落としているというフォームですよね薬指でやっている方もまあ一緒です薬指がこのお腹のところで1弦から5弦までを見落としてあげるという感じでうまくいっていればこんな感じで6弦と5弦の音しか出ないはずなんですけれども 失敗すると、まあ、こんな感じでいろんな開放弦の音が出てしまうと。こんな感じで。そうではなくて、6弦と5弦の音だけが出るように、うまくこの指使いを調整してみてください。で、出したら音を出したら、指を浮かせてブラッシング音っぽい音を3つ入れます。 こんな感じです。音はできるだけクリーントーンのうがいいかと思います。こんな感じです。でその次、ポジションチェンジをして、人差し指が5弦の4フレット、そして小指が4弦の6フレット、C シャープのパワーコードに行きます。で、手順は全く一緒で。という感じになります。さっきと違って、 この人差し指の先っぽとか、あと余ってる中指とかで6弦の音をミュートしなければいけないので、ちょっと難易度が上がりますよね。やっぱりこのミュートがうまくできてないと、どうしても6弦の音がこんな感じでノイズとして出てしまうんですよ。こういうのはもうなしな方向でいきましょう。 的の音音しか音が出ないと。この場合は5弦と4弦の音しか出ない状態を目指してくださいでそのまま同じように1フレットをこっちに持ってきて5フレット7フレットを押さえて D のパワーコードを弾きますで、最後に2フレットをまた上げて79フレットでやってあげるとそうするとこんなフレーズが出てくるはず こんなんです。うまくできましたでしょうか。ちょっとこれがうまくできないよ。ノイズがいろいろなってしまうよ。解放弦がいろいろなってしまうという方は、この左手のフォームを、ね、いかにこのきれいにするかと。いかにこうミュートをするかということをちょっと研究してみてくださいませ。一応、今回 の, その、ね、カッティングキレのあるカッティングの秘訣のビデオの1から4番までガーッと見ていくと、結構そのフォームのヒントみたいなのがたくさんあるかと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。こんなん余裕だぜ。全然できるぜという方は、もうちょっと難しくしてみましょう。 えー、A のパワーコードではなくて、バレーコードを押さえていきます。人差し指で5フレットを制覇して、中指で3弦の6フレット、薬指で5弦の7フレット、小指で4弦の7フレットという感じです。A のパワーコードじゃねえや、A のバレーコードですね。で、さっきと同じような手順で。 こんな感じで鳴らしていきます。くれぐれも。みたいな感じで、何かしらのところなりっぱなしいというのがないように気をつけてください。で、次のコードは C‐ のパワーコードではなくて、c ーのバレーコードでいきます。人差し指を4フレット制覇して、中指で2弦の5フレット、薬指で4弦の6フレット、小指で3弦の6フレットという具合です。 で、人差し指の先っぽのところでこの6弦をうまくミュートしてあげないと、という感じになってしまうので、人差し指の先っぽをうまく使って、6弦を軽く触れてあげるようにしましょう。で、同じように次は D コードに行きます。人差し指が5フレット制覇で、えー、と中指、薬指、小指がそれぞれ4弦、3弦、2弦の7フレットを押さえます。こんな感じです。 薬一1本でちょっとも大丈夫です。やりやすいほうでお願いします。でそのま ま, また2フレット上がって E コードにしてと繰り返しやっていきます。ちょっとやってみましょうか。ゆっくりやると A、A、A、A、Cm、Cm、Cm、c ーで、D。 繰り返して、と。<音楽>まあ、これも全然余裕だぜという方は、まあ、普通にこう普段もやっているカッティングフレーズとかをです、ね、このボールペンでちょっと実践してみていただけると結構面白いと思うんですよ<音楽>その常にボールペンが全部の弦をこう、ね、叩いていくので全部の弦をこうミュートしなければいけないと弾く音と弾かない音をしっかりコントロールしていかなければいけないわけですね どっかしらでそれが甘くなったりとかすると、やっぱり開放弦の音が出てしまったりとか、どっかしらで押さえっぱなしの音が出てしまったり、音が出てきてしまったりすると。そういうのがないように、ちょっと自分が今練習しているカッティングフレーズなんかをこれで練習してみていただけると嬉しいです。あんまり早いのはできないですけどね。アップピッキングはないんで。例えば。 感じでみたいな感じでやっていただけると結構いろいろこのミュートが甘いところが見えてくるかと思います。ゆっくりやってみると例えば何だろうな前にその僕の手ぐすでやったフレーズとか。 そうですねうん、こんなんが、えー、意外とこのボールペントレーニングで自分の このミュート力といいますか、このミュートのテクニック、技術をチェックする上ですごく面白い練習法だと思いますので、うん、ぜひともチャレンジをしてみてくださいませ。とりあえず ま, あ、まとめますと、最初は慣れていない方は、こんな感じでパワーコードで練習をしてみて、うまくできるようになってきたら、バレーコードで練習してで、さらにそれもうまくできるようになってきたら、 まあ、今までやってきた練習練習してきたフレーズとかで、あの覚えているフレーズとかをみたいな感じで練習してみたりとかすると面白いよと。 ということでございます。ちょっとお遊び感覚みたいなのが強い練習法ですけれども、結構発見はいろいろあるかと思うので、興味がありましたらやってみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>